私的なことには協力しないどうか賢明な人であることを期待する一緒に働くことにはなったが助けを請うことはないから心配するな私たちの方向性が違うことぐらいは承知している到着した処理する何度でも戦ってやるターゲット発見ぜっ しつこい一度に片付けよう灰にしてやるそのまま燃え尽きろグァ好き勝手暴れさせないあそのまま燃え尽きろ<笑> た私たちはただ犯罪者を懲らしめる集団じゃないその命を代償に犯罪者に命の重さを思い知らせるんだ